明がある「明日がある明日がある明日があるさ」これをね繰り返して歌っていただければと思います。 何<音楽>